痩せたいけどなかなか変わらんスクワットしても前ももにしか効かんそういった方は今回の動画がおすすめです足を細くしたい女性もお腹が気になる男性も弱い筋肉を使うことで姿勢の改善代謝を上げることにつながります一緒にやっていきましょうまずは気をつけから片足前に出します前足少し膝曲げますこのまま前にかがんだら戻りましょう 前足に体重を押したら戻ります。前、は、ペ、い、ースでいいです。前足の腿裏使ってる感じがあれば、バッチリです。できれば後ろのかかとが浮かないように、あきれつけもストレッチしながら、腿裏を使います。体しっかり前持っていく感じです 反対足も一緒です同じように動いていきましょう基本的に弱い筋肉は体の後ろ側にありますから前足体重でもも裏前かがみから起こす際に背筋を行ってます 膝を持ち上げたときに、前もものストレッチもできるので。足痩せにはぴったりなメニューです。OK <笑>今度はつま先開いて、両足かかく上げます。少し膝曲げて、埋める。<笑>こういう感じ、ブラブラブラ。前も持ち上げる場合は、もう少し膝伸ばしましょう。 結構ね桃がくるんで高かったら休んでください結構息も上がるんでね脂肪燃焼にもいいです OK ーー今度はかかとつけたまま体をねブラブラ揺らしましょう でもこんな感じでね少し曲げたところから伸ばしたりしながら実はねやらない動きっていうのがとても体の弱い筋肉を使えるんです一般的なメニューはね体を使ってるメニューなのであんまりやらないメニューをねこうやってやっていきましょう OK 今度は両足つま先まっすぐ、ちょっと膝曲げて、前にかかんだら戻る。少しいいです。膝の角度はね、ずっと同じまま。こか屈まないようにね、ちょっと曲げただけ、あとは股関節から上を下。 対しゃべりに行きましょう。オッケー。今度は片足立ちでバランスをね取りましょう。手足いろいろ動かしてください。これでね、体のバランスが取れやすくなって、足裏の使い方が分かっていきます。 足の裏の使い方が悪いと、どうしても立ってる姿勢が崩れるので、しっかりね、片足でバランス取ることすれば、改善されます。反対も一緒です。もしバランス崩したら、知ってみてください。 足をめくってください股筋も戻しながらバカらず持今度股関節を後ろに回します できるだけ足を上げて体を前に残したまま足を後ろに回しましょうあんまり体がねこうついていかないように足だけふふ<笑>足組む癖がある人とかね歩くときにハの字で歩く人とかねこういうことしないと治らないんでしっかりねラインを整えましょう オッケー今度はかかとを上げてワイドな状態このまましゃがんだら立つんですがかかとを内側に持っていく感じかかとを内側に持ってきながらしゃがむ毎回ねかかとを前に持っていく感じで外しましょう疲れたらね休んでください大きく動ける人は動いて きついいい人は、ね、少しでいいですとに か, くかかとを前に持ってきながらかがみます。<笑>オッケー今度は片足まっすぐ片足つま先を開きます。このままかがむ戻る動きはちっちゃくていいです。あんまりかがむとね前の方も疲れるんで少しだけかがむ。そうすると つま先がまっすぐな方はもも裏つま先開いた方は、内転筋はね鍛えられます足のバランスがねこれも良くなります OK 今度は反対片足まっすぐ片足開く少しだけ長みましょう 左右違う足の角度にすることで自分の癖がね治ってきます足のバランスってやっぱりね自分の癖でできてるんでそれを直すことも難しいんですねこういう違う足の使い方をするとバランスよくなってきます OK! 今度は足を閉じて少し膝を曲げる前かがみこれで膝を動かす<笑>もし上半身つらかったらね少し位置を変えながらまたに戻してこれでねももやのストレッチができてます Okay.